ちょっとあんまり久々すぎてどうやって話をしていいのかがちょっとよくわかんないそんな感じしてますえ今日はですね配達の帰りにちょっとまあ午前中ですけど佐賀県産いグサの吉丸さんのところにちょっと寄ってきましてえ今植えつけられているいグサをちょっとだけ見てきました。 写真だけなんですけど、現在はこんな感じです。まだ植えつけたばっかりなので、こんな感じでぴょんぴょんぴょんぴょん、いグサが立っているような感じです。この状態、まだ非常に不安定ですので、ちょっとしたことで倒れたりします。これから捕食作業とか、いろいろと出てくることと思います。いグサの田んぼはですね、よくカモが飛んでくるので、そのカモたちが踏み荒らしちゃうんですね。 そうなっちゃうと大変なんでなんかビニールつけたらかカしカ代わりみたいなのが立ってますけどこれもなかなか効果が薄いということで毎年毎年いろいろと悩まれておるみたいですえでもこのいグサが育てば当店で使う畳にもちろん使われますのでしっかりすくすくと育って今年は大成功となってほしいなと 思っている6代目です、えー、ちょっとこのメガネダメですね。ちょっとこのメガネちょっと怖いんでちょっと変えたいと思います。コンボ6代目はい、6代目です。えー、メガネを黒縁にしました、えー。というか、畳マンの状態でメガネをかけているのは多分今回が初めてですね、えー。メガネをかけた畳マンということで、まあうん、適当に六ーとでも呼んでください。 これから多分メガネをつけたまんま出てくると思います。目が極端に悪くなったとかじゃないんですが、どのみち次の免許更新では多分引っかかるということで、安全第一ということで、メガネを購入いたしました。白いメガネ買ったらえらい不評だったんで、さっきのやつですね、あれで歩いてるとちょっと怖いということで、基本この黒縁メガネをかけております。 それでは佐賀県産イグザをよろしくお願いいたしますバイバーイ